ラブママの浴衣の上でくつろいでんのちょっと撮らせてもらいますよママの浴衣の<笑>浴衣の上でくでも浴衣それ欲しいもんね肌触りいいもんねラブねいいもんねラブね肌触りいいもんママそれパジャマにしようかなちょっと竹切ってちょっと直そうかな思ったラブに取られちゃいました ねえ肌触りいいも ん, んー何だろうねラね